ようこそ、我が世界へ。このアニメのラスボス、こいつじゃないですか。アマント襲来、長きに渡り閉ざされていた我が国に。戦争こそ起きてはいないが、もうこの国は彼らの戦力、すでに彼らは、他の星々の境界を潰し、独占されていたアルタナを奪還している。だが、肝心の天道衆は行方をくらます僕らの国はこうなる前から、もうとっくに終わっていたのかもしれない。この星を手に入れることも。 奴らの計画にきっちり入ってるわよタマさんあいつらは 今, 今どこにいる我らは天道宗の支配からすべての星の民を解放するため戦っているのだもういいわからです差し上げられるものは何も<笑>え何をしている貴様構わん拾い続けるお前たちの落としたものは取り戻せはしないがなその目をつぶらぬ限り 希望の光は見える江戸の人々の願い拾い集めてきた依頼内容はただ一つ侍の国を取り戻す俺たちみんなで入国管理局局長長谷川泰造みんな家賃としてあたしに回収されるのがオちだってのにねヨロがまたここに帰ってきてくれるならだってそれがみんなの願いですものもっと家賃が集まりますように どうやら家賃だけじゃなく、修理費も稼がなきゃいけなくなったようだ国が滅ぼうと、侍はまだ生きている最あ絶望のうちにある希望を拾いに、希望はきっとそこら中に転がっているいや、おじさん転がってるのお、おじさんじじかーおじさんそんな目で俺は見るな あ, あいにくうちの客には、天道衆なんて乗客はいない 受けたまはしっかり届いたぜ依頼依頼内容は何でもやるのがよろずよだ俺の国にそのくせ足で入るんじゃねえ本日はターミナルの運転を見合わせていただきますドジ、キャタピラに球巻き込まれてこッドジ焦りはこっから やっぱりこうじゃねえとな貴様らを天道主の死体から救いに来た解放軍だあんたらの手なんか借りなくて遠っくり自由に生きてんの<笑>な、んだあの化け物どもは侍どもが放棄正気か邪魔な猿どもを消す大義名分ができたという地球の政府から使いのなが。謝罪にでも来たかそそれが貴様らの大将の器も知れたものだな天下の将軍 徳川信信公にあらせられるぞ虚ろは七つの星のアルタナを暴走させ破壊したの真の狙いは アルタナ解放軍を利用し地球上。サムラタルモのしゆと塩さえあれば万事事足りる地球が滅びそうな時に見ると、異様にムカつきますね、あのノリ。中央に刺さるポッチーが虚ろで。いや、かかってるもんがパンチありすぎて、話が頭に入ってこないんですけどん。もうコロッケで例えるのやめませんかわしらはコロッケの食べ方一つとってもバラバラじゃ。さりげに腹はコロッケでパンパンなんだけど、やっぱりムツタもやとですね。俺たち地球人が。 天道宗からも解放軍からも地球を守れる力を持ってるところそんな場を設けることが可能なのか将軍徳川信信の擁する正規の軍と聞けばな私を連れて行くお前の過信になれとでも言うあるか冗談は借り上げだけにしとけよごらん最後の使われ方くらい自分で選ぶさ空っぽの将軍にできるのは民の憎しみも悲しみも希望もすべて受けとえ地球の民を代表して そなたらに話がある。一体何の交渉にしてたんだ貴様らがいろいろコロッケにかけるから、あれから3日間ずっと腹の調子が悪いようでな。スウェットと下着も借りた。結局、殺したんかい民衆の抵抗に手を焼き、一時撤退したようだ。江戸中に触れまって、避難場所への誘導もお願い。承知。いいわ、行って。解放軍に伝えてください。僕らは決して負けないと。ということだ。 彼らはボートなどではない。散々苦しめられた私が言うのだから間違 い, ないこの者らを敵に回す川わを貸してもらえ。別の穴を閉めろここが地球とお前の少年場だ。大物のお出ましだ。こっちも大物がお出ます天道衆に操られ続けた海儡政権、徳川幕府。 我ら侍の求める自由とはそんなものではない好きな時に輝いに行けること天道師は我らを倒せ待たれ将軍殿いい加減にしろ動くな早くここから逃げよう<笑>私はそなたら地球人を見くびっていたようだここからが本当の交渉だ今なら何か出そうな気がする提督<笑> どうしましまた、提督何があったんですか顔合を貸してやってくれないか今回の交渉により解放軍の姿勢は一時的にな軍の規律統制などを約束したが解放軍内に頼もしき友ができたことなのかもしれないどうだった俺たちの交渉術はいやうんこですここにいたんですね姉上地球が滅ぶとでも報告するつもりですか父上にでも 泣き虫だったあなたの息子は。頼りなかった私の弟は。志村新八は。立派な侍になりましたって。決戦の時は迫っていた。天童衆の行方をつかまなければ。虚ろを倒さなければ。えっ。銀魂の実写映画第二弾やんの。天童衆に行き着くには、幕府を探るしかねえ。何か加えてますよ。ジャンクロードダム。だな。 待ちくたびれた信兵衛さんなんであいつらが町民にいつまでこんなところで油売ってりゃいいんだ秘弱提督の命令だおいどうした魚にあれでも噛まれたかうつろの星崩しが始まるこの城の上から壊れゆく国なんざ眺めても今日もね 所属不明の舞台が地球のチュ地トンを九州被傷者も出ています。暴動をせいし、兵を引かせたのは、キデだ、シジャッそなたらが兵を止めてくれるのであれば、必ず天道州の首を持ち帰ろう。自らの自由くらい、自らで取り戻せねば、話にならん、その自由に押しつぶされれば、未来に待つのは、破滅だけぜよ。そういった彼らの目は、傀儡のそれではない。宇宙人を巻き込んだこの戦争そのものが、 天道州の罠かもしれんよ。我らの責任とは、この戦をやめることなのかもしれん。シこの戦争は終わらない。終わっているからだ。我らが宿敵、天道州の諸君だ。生きている。いや、死ねないと言った方がいい、シジ我ら解放軍には敵が必要なんだ。もう終わっていたでは。 終われないんだ我らは戦い続けることができる。俺は戦場に居続けることができる。ボートどもを駆逐し、地球を制圧する。それこそが虚ろの狙いだと。戦争がお望みなのは虚ろだけじゃ。進出鬼没の虚ろがようやく尻尾を見せた最も危険で、最も隠っとも悲しい。ここから倒さなければ。 ただとわから無糖な指導者ならば侍どもがさやから剣を抜く前に降伏する。<音楽>そ